日本の TikTok でもよく見るけどなんで若者って変な姿勢で車に乗って同じとこぐるぐる従うのよかったな見た目だけって言われてる都市型 SUV とかいうアホジャンルの車釣り合うだけのパートナーおったやんちょうどホンダの SUV って中 e V に衝突安全性評価で負けたばっかだし t i k t o k e 向けの車として中古が人気でそうですねタイヤが悲鳴上げてて草 というか、中古が売れたところで自動車メーカーはもうからねえんだよな。ここはベストモータリングのミニバンテスト会場か何かですか行動でもタイヤの限界まで到達する。しかも猿みたいなやつの運転で、自動車メーカーには安全な車を行か略視聴者さんには撮影中のキックトッカーのような狭い視野でなく、今斜め前の車の近くにいるな。 そういうことまで考えて運転してほしい。相手の立場で物が考えられないことが、どれだけの痛手を世界に及ぼすことか。誰にでも優しい A さん、いい子で草おっと、何が起こった、車線規制スレスレで追い抜きをかけるような人が、完全に行動から消滅すれば、ウクライナの戦争終結と同じくらい日常が平和になる。要するに対して変わらねえってことだな。これ人間として言っちゃダメだと思うんだけど、私個人としては、ウクライナ戦争の天末より、ユタボン君騒動の行く末の方が気になる。 多分のチャンネルは開くことも登録もしないのにおすすめに表示されてくる炎上ニュースばかり開いてしまうあれ中古しか買わないのにファンを名乗る人のようだメルカリの転売やあだたきは激しいのに100万円近く上乗せして売る中古車販売業者は好んで利用するんですねペットショップで衝動的にローン組んでいなかってそうまあでも私だって適当な車買うなら認定中古車から選ぶかもしれん何が起こった 自分は事故らないという根拠なき自信の強さと、長期的な事故率の高さは比例する。俺は事故らない、じゃねえんだよな。正しく事故リスクと向き合う、なんだよな。ドリフトという趣味が底辺差値扱いされる理由、こういうところでやる人がいるから。は大丈夫かよ。 違うでしょ。やった。でしょ。あんな人間でも免許取れてるのに、卒検に落ちちゃうまともな人が不憫でならない。望んでも子供ができない夫婦と、子供を虐待する家族の構図みたいですね。メルカリに子供を匿名専用出品すれば、解決するんじゃね。これまでの闇市イメージのせいで、そこまで違和感ない感じしちゃったわ。逆にパパ活推進アプリ作って、女の情報を税務署に提出しちゃおうぜ。Twitter のパパ活女子の現金札束ツイート、リプランにアップとマーク国税庁ってやってる人多くてくさ。パパ の支払いって100万円札で OK ってま。さ かお前邪魔だよ田舎の都市部の80機械じじいジジイの運転家よ70も過ぎたら生きてるだけで邪魔みたいな扱いになるし40を過ぎてしまえば頭が頑固になって老害になる男の寿命って実は39年くらいしかないんじゃないか大丈夫今20代でもこの後に及んで EV シフトに文句言ってる人はすでに頭が頑固になってるからまあ今の時代は自動車の所有にすら疑問が持たれているからないい兆候だぜ追い越し車線どころか空気圧や燃料の管理もできない人なんて 増えたところで渋滞と事故が増えるだけもともと道路は物流のための国家インフラでしょ趣味でもないのに占領しないでコストコによくいる周りが見えなくてカートぶつけてる人そのレベルのミスで交通事故なんだぜ車の運転なんかするもんじゃない何が起こったんだ多分駐車から1時間無料だったのが廃止されててそれに文句言ってバックしたら後ろに衝突ブレーキもかけずに降りたせいで車暴走 こうだろ。Google マップのレビュー欄に値上げされました。星1とか書いてそう。それはいいニュースだな。来る客の民度が上がって、むしろその施設の価値が上がる。トイレが有料の観光地。 というやつですな100万円を投じてバーベキュー禁止の看板を立てるのではなく、適当な川沿いの空き地をバーベキュー施設として、有料で貸し出す発想。というか今ブロックされた数秒で、曲がれなくなった数台が後ろにいるはずなんですよね。直線でスピードを出した時の真の問題は、多分歩道の歩行者じゃなくて黄色信号なんだぜ。おい右の車何してる引けよ。裁判長がこんな奴らの味方するわけないので、無視して直進してよし。もちろん前に出たら急ブレーキしましょう。小動物が飛び出してきた時合法 普的に急ブレーキできるって法律に書いてあるぶつけられる直前にうまくハンドルを切って回避することが求められます行動でやってる時点で迷惑な社会悪のゴミにしかならないのにこいつらはいつも何を考えているんだユタボン君もやらかしましたしバイクに乗るとその向き合い方で人生は勝っちゃいますなというか一番邪魔なの周りで封鎖してるやつだろジャニーズ自体は何もしてないのに新幹線を遅延させるファンのせいでなんかジャニーズのイメージ悪化するあれメルカリスポーツカーバイク電車 バーベキュー、水上バイク、そしてその関連ニュースのコメント欄に、本名のアカウントで、カレー収納するコメント書くやつ。もうやだ生きてたくない。